地平線の彼方からビッグバンの彼方から我らを呼んでる声がするお任せによーケナに咲いた悪の花。ハードでスイートな叩きムーサー、五十。よし様においしよロケット団のあるところ世界は五十。はキミを待ってよ